手加減しないよそれスプリットするまあ無理に分けなくてもいいと思うけどねそれで勝負ってとこね私のカードはもう一枚 来いうわーんバーストしちゃった行くよ手札を2つに分けられるよまあ無理に分けなくてもいいと思うけどね<笑>勝負だよ<笑>引き分けか グッドラックなかなかやるねでも負けないよさあ何が出るかなお願いもう一枚来いバーストうシャッフルシャッフル もう一枚。それで勝負。ってとこね。私のカードは。もう一枚。お願い。うわー大きすぎるわ。もうおしまい。つまんないな。